監督会議と開 会, 会式が行われ、オーダーリストが発表された。群馬でエントリーしていた1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ風和製以来、19イコール拓大イコールはオーダーから外れた。先月の全日本大学女子選抜駅伝にも出場しなかった。 また、昨年の世界選手権で3種目に出場した田中家実23イコールトヨタ自動食器 TC イコールも欠場が決まった。兵庫の浜本健秀監督は大きな怪我や体調不良ではないが年末年始の調整が十分ではなかったと説明。前日に欠場を決断し、15日は出場選手のサポートに当たるという。 4大会ぶり出場となる、世界選手権マラソン代表の松田随生27、イコール大発イコールは、大阪の9区10キロ、にエントリー。京都、兵庫、球場、福岡らのとの優勝争いが予想される。コメント。世界を目指すためとはいえ、大学生なのに欠場ばかりでは寂しいもんやで、ね。16日号砲やなく15日やろ。